GR プリウスを買ってから2年経ち、車検の時期となりました。台車で一晩だけ来たのは、三菱の EK ワゴン。内装のデザインが可愛いですね。プラスチックだけど、愛らしさがあって、エアコンの操作系もオシャレ。というか、ふざけてんのかこのシート。横 G へのサポートが一切なくて、インターチェンジの急カーブで、体が射出されそうですね。左右移動楽チン設計のために、カップホルダーはドアへ。 独創的で、年代も感じるプラスチックでいいですね。左後ろがスライドドアだけど、このボタンは何をするんだ旧車の廉価グレードだからか、プッシュスタートなんてものはない。入れ間違えそうな上下シフトには、2と L の文字。そう、CVT じゃなくて、多段式 AT なのです。多分4速なんじゃないかなむっちゃエンジン唸なるよ。これなんだろ灰皿 シガーソケットもあるけどそういえば禁煙とは言われなかったな台車のくせに ETC やるんだなもちろん主はタバコ吸わないぜ変に乗り回して事故っても嫌なので台車は自宅と店との往復にしか使わない派ですパワーウィンドウスイッチも古くて安い車って感じがいいですね左後ろだけ窓開かないんだな ブレーキ周りは錆び気味だけど、パッド残量は十分にありそう。スタッドレス装着で、空気圧も正常っぽくて、イエローハットでお借りしたのですが、この台車、整備状態はかなり良さそうだ。錆びてるけど弾はないな。ちなみにブレーキ動力 30% くらいは、踏んでもスカスカで反応しません。加速もゴミだけど、減速性能もしょぼすぎる。 軽さ自体はあるのに 660cc ノンターボは悪魔の所要だぜ高速道路の合流とか完全にこなせないだろクリップ外れちゃってるやん、まあ、どうでもいっかちなみに外装はピッカピカで洗車されてる感じが素晴らしい年代いってそうなファブリックシートなのでファブリーズは吹きかけておきましょう 6.7 万キロだったかなまだまだ頑張ってほしいですね 一つ言えることは、ガンガンに遠出するつもりなら、軽はやめとけ最低でもターボにしろ。ボディに剛性感がなくてブレーキ効かなくて足回りふにゃふにゃでシートにホールド性なくて、こういうので飛ばすやつが事故るんだよな。おじいちゃんおばあちゃんが時速40キロで高速を渋滞させ、高速道路の本線に50キロ以下で合流しようとして、失敗して奥の方で急ブレーキ踏む。 そういう車だな。見るからに設計速度低いくせに、足回りはバッタバッタ跳ねて、田舎の移動用の毛って感じです。ちなみに外側に反して、内側は遺跡発掘みたいに汚れまくっていました。せっかくなので、掃除して返そうと思います。水分が伝送品のショートの原因になったら嫌だし、バッテリーのマイナスを外すのも気が引けるので、慎重に進めましょうね。ホコリっぽいのが取れて、樹脂パーツが黒光りするような、そういう状態を理想として進めます。 クーラントのキャップのところ見てよ。私みたいに中身が年取っちゃってるやんけ。ヘッドライト上部も砂まみれじゃないか。綺麗なのは外見だけか私そういうの嫌だからおとなしくしてろ。ただまあ、消耗品交換というか。 基礎的なメンテナンスはかなりちゃんとしてる印象だったな台車だからと妥協せずイエローハットの第二の顔として最低限やっとこうって感じバッテリーの状態も良かったですね放置されてるか足としてエンジン始動連打を食らってるかその可能性があるので充電してあげようと思ったらまさかのバッテリー残量フル表示でしたよプリウスより補給バッテリーいいじゃねえか というわけで、手が届くところは一通りやっておきました。バッテリーの上部も、エアクリボックスも、ヒューズボックスも、クーラントだかウォッシャー液容器も、見違えるほど綺麗にできたと思います。ぶっ刺さってるのは O2 センサーですかね。前から出すんですね。今のところのシールも、はっきりと読み取れるようになったな。バッテリーのプラスのキャップも、赤々としています。ヒューズボックスのトップも、黒さを取り戻しましたね。ここら辺のボディ部分も、できる範囲でやっておきました。 台車代を請求されてないので、これくらいはやらないとね。ちなみに86を契約したので、車庫証明のために隣を片付けたぞ。ボンネット裏も一応はやったけど、ほぼ変わらなかったな。あとはまあ、水星の、水星のタイヤワックスでも塗っておこうかな。水星なので、劣化防止剤へのダメージにはならないはずです。外車、外車を、ワイは外車を乗ってるけど、 怒涛の外車アピールで草カーセンサーで100万しなかった C クラスに、どこのかわからんタイヤ履かせてるんやろなぁ。表面を洗ってはいないけど、黒々としましたね。まあタイヤ保護的にはノータッチがいいと思う。ここら辺の白っぽくなった樹脂にも、お気持ち程度に塗っておこうかな。まあ長持ちしないけど。ミラーの付け根と、何よりも劣化がひどい。リアワイパーも塗り込んでおこうか。逆に変な村になりそうですけどね。やっぱり村っぽくなっちゃったよ。 撮影外でもうちょっと綺麗に塗り込んでおきます発火した樹脂にタイヤワックス塗ったところで意味ないんだよなぁ最後に内装の方にも新しいマイクロファイバークロスで軽い拭き掃除をしておきましたお気持ち程度にプラスチックの黒やエアコンパネルの発色が鮮やかになったかな残すはガソリン満タン返却2年後はユーザー車検に持っていくかなはいご視聴ありがとうございました